はい、こんばんは、ゆうなです。この動画では、うっかりビートセーバーとかやってると押しがちなシステムメニューをちょっと設定を切り替えて、一回で開かないようにする方法を紹介したいと思います。えっと、まずシステムメニューを押して、セッティングス、コントローラーの割り当て、 いくつかアプリケーション並んでるんですけど VR コンポジター選択しますでカレントバインディングのエディットでここにあるシステムアクションでえー、っと右のタッチパッドをくるくるって回すとスクロールできるんですけど 一番下まで行くとシステムというのがありますで。ここで見ていただくと分かる通りシングルがトグルダッシュボードになっているのでこれを変更してあげます。はい、シングルではえいくつかオペレーション選べるんですが特に使いたい、まあ、誤爆してしまうのでノンに選択します。でこのままだと、 システム目に開けなくなってしまって困ってしまうのでダブルクリックでダッシュボードを開いたり閉じたりできるように設定します。はい、これでチェックボックスでアプライして設定完了です。で反映させるには下のセーブパーソナルバインディングを選択します。えー、名前とかはこのままでいいのでセーブです。はい。 で分かりにくいんですけど、これでセーブが反映されてんでバックで戻って。ですね。これで反映されてます。もう設定有効になっているので、1回クリックしただけでは何も反応がありません。2回カチカチってやると閉じる。もう1回カチカチとやると開くという風になります。これでだいぶ生活が楽になるような気がします。以上です。